ですね、えー、もちろんゲストはダンサーさんなんですけども実は YouTube をやってらっしゃるダンサーさんがね、まあ、何人かいらっしゃるんですけれどもあのその中で私がちょっと参考にさせていただいた YouTube もやってるダンサーさんですねをお呼びいたしましたのでスーパーステキなあのお姉さんなんですけれども、えー、その方をゲストに今日は楽しくトークしていきたいと思いますそれではは本日のゲストは <笑> ち, ょちょっとやったりあっでもユーチューバーって呼んでいいのかなユーチューブやってる人は見ないユーチューバーやもんな、うん、めちゃくちゃやるじゃないですか<笑>マイコロチンことマイコさんでーす いいろいろ舞妓さんに聞いていてきたいんですけども、はい、真由子さは私にでもイメージね結構舞台に出られてるミュージカルダンサーさんみたいな最近はねイメージが結構舞台が多くなりましたそうですよね<笑>でもそんな中でも YouTube 去年の2020年の月、うん、4月ぐらいに準備始めて5月に投稿したって感じ、うん、そうですよねちょうど1年前ぐらいかそうだから始められて私たちがやったらおうち時間とかね そ う, そ う, そうステイホームっていうのが始まった時にちょ始められてたイメージで、その時から私も YouTube めちゃくちゃ見出した時なん変わる PC <笑>も出ているから、そう。それであの舞ゆさんのチャンネルも実はめっちゃ見出したんです。私もありがとうございます。もちろん最初はね踊ってみたとかそうダンスをレクチャーしてくれる動画、はいはいはいはい。かやっぱりダンサーさんからあったんですけど、中でも再生回数回ってるのって実は。 そうなんかね最初もともとダンスをメインの YouTube にしようと思って始めたんやけど美容とかも好きやから間でちょいちょい挟むようにしたらそっちが始め伸びちゃってそうですよね1回なんかスキンケア系のあの毛穴のなんか綺麗にするやつあれも何十万回いってます 万てくださいろ<笑>、ね、ままいろねそれもされてたのでちょっと先輩 YouTuber としてもちょっといろいろね<笑> すすごすぎないですかだってそんなる 回, 回ってる方なかなかダンサーで聞かないのでちょっと参考にさせてもらいつつお話もたくさん聞いていきたいと思いますおいます最初は私が参考にさせてもらったまずはこのスマホでいつも私撮影と編集をしてるんですけどこの編集方法参考にしたのも真由子さんのティショットハウツー動画。 いい。やあありがたいほんまにあ れ, あれなんです。それも貼ってきます。<笑><笑>最初見た時に「えスマホでこんな綺麗な編集やってはるんや」と思ってそれを参考に息子がね YouTube 好きなんですけど、うんうんうん、息子のために一回こう作ってあげたんですよ、うんうん、映像を。 作って、なんかまあ、うん、ねるねるねるね、作ってみた、じゃじゃんみたいな、ユーチューバーっぽいの、ユーチューバーごっこみたいなのを作ってあげて。<笑>まあ、それはあとどこに投稿するわけでもないんですけど、うんうんまあ、身内で家族に喜ば<笑>れるよね。ユーチューバーっぽい<笑>編集してあげると喜ばれる。<笑><笑><笑>なんか楽しんでもらう、うわすごいね、よかったねっていうぐらいの身内で楽しんだものだったんですけど。うん、意外とぽくなったんですよ、印象とだけで。 よくはすごいですすねあ れ, あれすごいよね本当に舞妓さんの見たまんま<笑>ええー、しいで作ったら息子もすごい喜んであできちゃったと思ってでそっからあできるかもしれないっていう自信がちょっとついてちょっとこう練習しだしたというか、うんうんうん、実はええー、よかった 私も最初あの方法で YouTube 始めて最初の何個かはもうスマホ編集でやってました、えー、そうなんだ。すごいっすねこれ多分みんなえスマホでできんねやって今びっくりしてる人もほらすごいやろこんなテロップとか<笑>こんな酔ったりとか<笑>こんなんとかこんなんとか、えー、すげえ頑張って編集分かりました<笑> できるんですね。<笑>ね、すごいよね。自己紹介動画ではね、自分のあの家事作がきっかけですって家事作さんも今出したんですけど、うんうんうん、実はその編集のきっかけは舞妓さんのその動画だったりするんですよね。どうも。<笑><笑> YouTube をねあの、始めた舞妓さんのそのきっかけは何だったんですか？うん、それこそお家時間、も自粛でどこにも出られへんかったから。うん、私も YouTube 見るようになったりして、まあ、ダンサーこのお仕事でさ、もう割と 自分から取りに行くっていうかちょっと待ってる部分も多くないう受け身なねちょっと受け身な部分もあるなと思って自分から発信していかなあかんねんなと思って。 エンターメ業界、音楽業界は、うん、でも本当にもうスパンってなくなったそうそう雰囲気でしたもんね。なんか出演してた舞台も2ヶ月やるはずやったんやけど、1ヶ月いかないぐらいで途中でストップしちゃって、パンってやることなくなって、なんかやろうかなと思って、<笑><笑>いち早くいやま、まあ動画作るのとか好きやったし、<笑>スマホでね。ともと、なんか、遊びでやってたのをちゃんとやってみようかなと思って。 すごいな、だって物の器用ですし、ね、なんネイルとかもね、なんかそ可愛いのやったりですなんか全部ちょいちょいですごい<笑><笑>。またこんなこと始めた新しいのと思いながら<笑>こう見るのを好きやから見させてもらって。 そういういことか、かやっっっぱり去年のね、ねあれが大きなきなけだったんです、ねそうやね、じゃあですねあの今回これで聞きたいのが、はい、ちょっとダンサートークのチャンネル、うんうん、こちらをね舞 こ,、ま、こさんに見てもらったと思うんですけど、はいはい、あのちょっとこういうふうにした方があなたいいんじゃないっていうちょっとコンサルをコンサル、ね、あの先輩としてちょっとお伺いしたいんですけどめっちゃあるでめっちゃあるで<笑>めっちゃあるでめっちゃあるってダメだしいいダメだし<笑> そうなんだ普通に普通に言うねじゃあみちょぱいやでも先輩ぶってるけど私も別にまだまだやけど私の感覚でやけどな今回さオファーいただいてこう出てくれませんかって言われて、まあ、今までもインスタとかのなんか予告編みたいなのチラッと見たことあってんけど、はい、あちゃんと見ようと思って自分が、ね、出してもらうからでまず飛んだんやけどなんか まずサムネがよう分からんくてなんか誰の回なんかもわからへんくて何かあれかな多分あの伝えたいことが多すぎて詰め込みすぎてんのかもシンプルにしたらもっと見やすいし見つけやすいんかなーってじゃあ、えっと、ゲストの方の名前は確実に入れつつ伝えたいことをもう絞るってことですか サムネの中に情報が多くてタイトルにも情報が多くて結局誰の回なんかもあんま分からなかったから<笑>サムネはサムネで写真撮った方がいいかな<笑>えちょっと見ていいじゃん<笑>サイかちゃんのページ見ていいサイコちゃんも見てください<笑><笑>えっうんうんえでもめっちゃもっと良くなりそうって思った姉妹 YouTuber なので<笑>これさトークメインでずっとやってくってことやんなトークメインそうなんかこういうスタイルでやってくってことやもんね 基本的には、なんかこのダンス動画はもう今もあふれま帰ってると思うんですよ、うんうんうんうん、だからもう、ダンス動画、今更、私のダンス動画もういいかなっていうところが見たいけどなああああ、トークの人みたいになってますけど、めっちゃかっこいいですからね、<笑><笑>で も, もなん か, んまにかっこい初めて見たとき、おったまげんやったね、ほんまに。 まあ、昔で言うたらね少年チャンプルとか、うんうんうん、なんかあったじゃないですかダンサー関西あんまの<笑>ダンサーさん同士がしってる、うんうん、こうコンテストとか YouTube があんまりなくて、うん、私の中でそのしかも マ, ママダンサーっていうところの情報が本当に得られなくて。うん<笑> それをやってくださってる方いないかなってずっと待ってたんです。その舞妓さんも YouTube 始めました。で、なんかその同時にそういうことをやってくれるママナンさん現れへんかなってずっと待ってたんです。またミルクはが良かったんです。うち出るのめっちゃ緊張すると思って。要は喋ってはりますけど。<笑> 始めてくれへんかなと思ってなかなか始まりへんから、うん、いやもう自分のそのおしゃべりしたい人で聞きたい質問もできるでやったら円か思ってそれでなんかもう緊張してるけどやってるんですよ、えー、だからそうトーク単純のおしゃべりが見たいっていうのがあって一応トークにしてるんですけどうん、うんうんうん、いいと思います<笑><笑>なんか言われるんじゃんもう<笑>まだ、ね、い や, いやそれはそれはもう全然いいと思う<笑>でもせっかくいいものを作って寝たら。 見てもらえた方がいいやその足がかりになるものがちょっと分かりにくいかなって思っちゃった、うん、だからさ例えばさ、はい、同じ人同じ人っていうことにもあんま気づかなかったのなるほどで内容が違うよってことが分かればいいかなと思ったの、うん、ここの一発目にもうゲストの名前バンって持ってくるとかおおんかやっぱ こ, このさ2行ぐらいまでしか見えへんからはい マ、ま、マ、あ、ままトークに関しては全編後編でまたそのダンサールーツ編も全編後編う大体なんかそういう流れにはなってきそうな で, でまあママじゃないダンサーさんももちろん出られるので今後ダンサールーツ編今回、うんうん、ちょっと特別にユーチューバー編になってますけど<笑>あのそのダンサールーツ編全編後編みたいな感じでなっていくのかなと思うんですけどそっかじゃあ中見るとこっちがアイコンの全然いいからとこことここに2台置いてってなるとスマホやと難しくなってくるから。 私、ごめんなさい、英語さん YouTube でごめんなさい。<笑>